レッスン9、光倍質の電磁波2。さっきのレッスンではマックスウェル方程式を使って境界条件を作ってたんですが、今回にはそれが使いたいと思います。ステップ1、フレネル式1。これがよく見る図になるんですけれども、これが 灰色 と, と水色の部分なんですが、これが2つの材料、2つの油電体なんですが、入ってきている光があるでしょう。それが入射光といいますが、英語では incident light と言いますね。あるいはまあ時々 input light なんですが、この場合には入射光ですね。そして ER が反射している部分なんですが、それからこの ET、それが 透過している部分 で, すよ、ね、で、この ER、これが reflection なんですが、これが反射光なんですが、それからこれが transmit になるんですね。そして3つの角度があるんですが、θi は入射角なんですが、θr は反射角になって、そしてこれもと透過角になるんでしょう。そしてその角度を3つと、 この光の強さを計算したいんですが、この反射している部分と透過している部分が強さは異なる場合もありますので、それを計算できるようにはなりたいと思います。そしてこれが EI, ER, ET、それが Incident, Reflected, Transmitted の, の 電波 の, の強さなんですけれども、そしてそのシータ i、シータ r、シータ t もあって、そして N1、N2 には N1 が上の部分の屈折率と N2 は下の部分の屈折率になるんでしょう。そしてそれが前回の量子通信の基礎のモジュアルで、これを話してて、同波間については計算してたんですよね。そしてこれが関連なんです。 そして、これがフレネルの式 に, になります。そして、えっと、計算しやすくなるためには、まあ、今まで の, の, の話しているのは、一 般, 般、汎量な光になっているんですけれども、それの電波がまあ EI なんですが、それが方向は何でもいいんですが、進んでいる方は、はまあ、 この角度 で, ではこの境界のところに当たるようにしているんですけれども、その電波がもちろんその光進んでいる方向と垂直になっているんですね。そ, そしてその垂直の部分 が, がその平行の部分 と, と, と垂直の部分には分けたいんですが、今回にはそのパラレルとオルトガノの意味 が, がと、パラレルが この見ている画面との平面になっているんですが、そしてオルトガノは画面から出てきている部分とのは考えてください。そしてそれがこういうふうに書きます。その出てきている垂直の部分なんですが、それが回転で書きます。そしてそれが直後の部分なんですが、それが平行になっている部分が、このパラレルになっている部分が、それが 画面の平面に入っている部分なんですが、それが、こっちの赤い矢印になっているでしょう。それが、もちろん、その EI のベクトルと、角度が90度になっているんですが、それが今回には、この方向になっているんですね。そして、まあ、ER、ET は一緒になっているんですね。そして、それが、もちろん、磁場があるんですけれども、その磁場は、 一緒になっている電波との垂直になっているので、電波が画面から出てきているなら、それが、それの磁場が画面の平面に入っているんでしょう。そして逆の方には、右側には、電波が画面の平面にあって、磁場が画面から出てきているでしょう。そしてまずは、この 垂直の部分を計算してみましょう。まずはこの部分だけを拡大して、この方向になっているんですが、その B フィールド が, がその地盤なんですが、こっちからになっていると、まあ簡単なのの三角形を使うと、これが下 I ならこれも下 I になって、この BI も Horizontal と Vertical の部分、と水平と垂直の部分に分けて、この数式にはなるでしょう。bih イコール bi ンシータ i,biv イコール bi サインタ i になります。そして、先のステップで、先のレッスンで計算した境界条件によって、 水平の部分が変更にはありません。EH1 イコール EH2 で、それが油電体1と油電体2としては、それが水平の電波が変わりもありませんし、磁場の変わりもありません。そして、入ってきている 光その入射光の強さがあるんですけれども、その電波が入射光と反射光と透過光がこういう関係になるんですね。EI plus ER equal ET になります。そして B field は さっきの角度も入れなければならないので、cosθi と cosθr には入るんですが、bi cosθi-b cosθr equal bt cosθt になります。そして、b は e とのこの関係になっているんですが、それが v 分の1かける e なんですが、 今回には、えっと、V が、屈折率と C で計算することなんですが、V イコール円分の C になるんですが、これを計算すると C 分の円かける E になります。そして、この関係の数式になるでしょう。NEI コサ c o s i n イナス n 1 e r コサイン n e θ r イコール N2 e t コーサインシータ t になるんですね。で、この入射角度と反射角は同じ油電体にありますので、それが反射している部分 が, がです、ね、入る角度と出る角度一緒になっているので、シータ i イイタ r で、これが 第1の油田体にありますので、まあ、とりあえずこれがシータ1と呼びましょう。それから、下の部分、水色の部分としては、それの屈折されている部分なんですが、その屈折の角度としては、シータ t がそれも第2の油田体にありますので、これがシータ2と呼びましょう。そして、これが EI、ER、ET は全てが入っているんですが、 この数式もありますよね。それを使って、こっちに当てはまると。その E. T. の部分はなくなるんで。そして。代数をやってみると。E. R. ワード E. I. イコールこの表現になります。N. E. C. コサインシータ A. E. マイナス N. E. コサインシータ二。ワード。N. E. C. コサインシータ A. E. プラス N. E. コサイン。 下 に, になるんですね。これが第一フレネル式になります。そして、さっきは ET を入れ替えたんですが、今回には ER には当てはまると、同じ方向、同じ台数 の, のやり方としてやって、ET、w e e i はこの表現になります。に n1 cos 下1 water n1 イン s 下1 p プラス n2 コサイン s 下2になるんですね。これがフェネルの第二の式になります。じゃあ、これが二つの条件を作ってたんですが、これがもう終わりですかまあ、これが数式になってるんですが、気をつけなければならない点がありますが、それが オルトゴノルドのコンポーネントだけなんですね。垂直の部分だけなんですが、それが、まあ、この赤い電波のところ、それがこっちから出てきている電波について の, の, の数式なんですよね。そして、それが、平面、そのパラレルのやつ、平行のやつも計算しなければなりませんが、それ次のステップでやります。